皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月25日、今月のお着替えリポちゃんは、雪原のあのラックセットでした。冒険者の広場で見ていた感じではなかなか可愛らしい衣装ですが、実際に着てみるとちょっとしたアレがありました。それは、顔の周りのモコモコ部分です。もっと立体的にモコモコして欲しかったところですが、実際はなんだかちょっと薄っぺらい感じになってます。 正面から見る分には違和感ありませんが横や後ろから見るとちょっとあれな感じに見えなくもないです明日から2等の景品に格下げになる新限界諸侯ですが持ち寄りに参加しないままずっとサポさんで倒してましたこのコインボスのアクセサリーの強さに気づいてなかったというのもありますが単なる気分の問題です 最近のコインボスは実装から3日過ぎると募集の数が激減するのでタイミングを逃したというのもありますそんな新限界諸行ですが一度も現物が出ないまま破片が10個溜まってしまいましたなかなかしんどいことになってます2等に格下げになるとコインの入手難度は下がると思うのでのんびりやりますそして今度こそタイミングを逃さずにアンドレアルコインの持ち寄りを頑張ってみますというわけで本日の動画は以上で終了です